三井住友カードさんの、えー、サポートを受けてアメリカ遠征にも挑戦しました。PS プレイヤー本当ね、ゲームばっかりしてきてるんで、あのー、グループディスカッションというか、<笑>コミュニケーションがマジで下手くそな人は本当多いんですよ。結構高学歴多いですね。すんごいいい大学行ってる選手が結構いる。勉強も頑張りましょう。ま、四五人、まあ、全員違う頭じゃないですか。考え方も違う人間だから、それをね、こう、いかに同じ答えに 近づけていくかはいどうも皆様こんにちはグリードです。えー、今日は僕が選手現役時代に行っていた練習の取り組み方についてね、ちょっとだけ話しちゃおうかなと思います。今日話す内容は本当にこう今ね、e スポーツの世界で活躍してる選手たちと、これから e スポーツの世界に入ってみたいよっていうえね未来の方に向けてとても面白い内容になってるんじゃないかなと思います。 今日話す内容はその選手時代の一日のスケジュールと、まあ、使用してたドキュメントですね。とか、あと、チーム内でのコミュニケーションの取り方っていう部分にちょっと、えー、終点を置いて話していこうかなと思います。 本題に行く前に、その僕の練習への取り組み方の基盤となった人物と、あと、出来事があるので、それについて話そうかなと思います。僕の所属するラッシュゲーミングは2018年、ールオブデューティ y、えー、ワールド O2 の東海議で、えー、日本大会を優勝して、三井住友カードさんの、えー、サポートを受けてアメリカ遠征にも挑戦しました。で、そのアメリカでちょっと出会った人物がいますね。ストリードんマイキーですね。後のラッシュゲーミングのコーチとなる方なんですけど、えー、彼はね、アメリカのトップ アマチュアプレーヤーで本当 トッププロのあのコーチングしたりとかもしてた。向こうのねあのトッププロからもちょっと一目置かれるようなアマチュアのプレイヤーだったんですね。で、そんな彼と僕たちがそのアメリカ遠征中にまあ交流戦ですね、スクリームをしたんですよ。まあ、フルボッコにされるわけですよね、僕たち。本当に向こうのアメリカのね、アマチュアプレイヤーが強くて強くて、日本と戦い方も考え方も全く違うから、ちょっとその対戦したストリードくんにまあ僕たちのどこが悪いかちょっと教えてくれよみたいな、ちょっとね、感想を聞いたんですよ。そしたらまさかのね、 もうとんでもない量のあのドキュメントがね、こんな感じで送られてきたんですよ。ほんと何分何秒。ここはこうすべきだった。 とかそういうのこと細かくね書かれたドキュメントがバーンって送られてきたんですよそこで僕は初めてそのアメリカプレイヤーが日本人プレイヤーよりいかにね頭を使ってゲームをしてるかっていうのを初めて知るんですよそこでこの頭の使い方とドキュメントの書き方っていうのがその後のね僕のね練習の取り組み方への基盤になっていきましたさあそんな前置きを話したところで僕のね当時の選手時代の1日のスケジュールを見ていきたいと思います ちょっとね、分かりにくいグラフになってるんですけど、あの、お風呂とかね、食事とかちょっとカットカ ッ, カットしますね。で、まずね、あの、グラフの下、11時、12時とかなってますけど、だいたいあの、お昼に起きます。で、起きたらまずね、その、前日の個人の反省と、えー、あと、海外プロの研究をします。まあ、前日のそのスクリームを見返して、で、海外プロの配信見て、大会見て、で、思ったこととか、なんか、 ね、チームにい い, いいことが伝えられそうだったらドキュメント作ってみたいなことをしてます。で、その後、の YouTube の動画撮影ですね。で、編集もして、サムネ作って、で、動画上げたら、えー、大体、ね、夜8時ぐらいからその練習が始まるちょっと前にチームで集まって、その前日の、えー、スクリームの反省をします。 で、このチーム会議の時にその昼間に作ったドキュメントとかを僕はちょっと共有したりとかね作戦共有したりとかしましたねでそっから、あのー、スクリームが始まって夜中の23時に終わってで寝るみたいなこれの繰り返しでしたね本当にさあいよいよね今日の本題部分になるまあドキュメントと まあ、チームでのコミュニケーションの取り方っていう部分ですね。なんでドキュメントを作るかっていうと、まあ、記録として残るっていうことと、あと自分でね、作、ドキュメントを作成した場合、すごくね、自分の頭の中に残るっていう点と、そして三つ目は他のメンバーに分かりやすく伝えるということ。で、この三つ目がね、そう三つ目なんですよ。あのね、FPS プレイヤーっていうのはね、今までね、ずっとゲームばっかりしてきたから、あの、コミュニケーションが減ったくそうなんですよね。あ、これは僕もそうなんだけど。 コミュニケーションマジで苦手なんだけど。さらに FPS プレイヤーっていうのは、あの、そう、強くてチームにね、入った、入ってくるから、プライド高いんですよね。えー、このプライドがね、そのコミュニケーション取る上でね、本当にね、大変なのよね。何かを指摘するときとかに、こう、相手が間違ってた場合、俺が正しい、お前は間違ってるみたいな風になっちゃう人がすげー多いんですよ。まあ、これによって、すごくね、チーム内トラブルとかが、あの、起きたりするんで、ま、こういうドキュメント作ったりとか、そのコミュニケーション取る時も、 相手にこう、すごくね、気を使って、ね、相手の意見を尊重しつつ、でもここは、そこはいいけど、こういうところはどうみたいなコミュニケーション取り方をしていかないと、ほんとね、チームのそのコミュニケーションが大変<笑>。なので、そのドキュメントをね、あの、使うわけなんですよね、これがね。では、僕がね、あの、実際どんなドキュメントを作ってたか。で、まず一つ目は、まあ、こういう、あの、そのアメリカのコーチのストリード君から来たドキュメントを、まあ、ちょっと翻訳するっていうこと。 まあ、チームの人が大体やってくれてたんだけど、まあ、できたまにね、僕ができるときは、こう、僕が翻訳したりとか、あとは、その前日の交流戦なスクリームの、こう、反省、個人的に気づいたことを、ね、書いたりとか、まあ、今見返すと、ちょっと、うん、だいぶね、あの、わかりにくいというか、下手くそなんですけど、まあ、なんとかこう、ね、赤字にしたりとか、太字にしたりとか、なんとか工夫してますね。なんか、こういうキルするフェーズでは、キルを取ること。 えー、自分が見てる面か、レーンから敵を、が抜けないようにすることとか、ヒルする前には走って持ち場離れないことみたいな、なんか、こういう時はこうすべきだよねっていうのをなんか、まとめたりしてますね。あとはもちろんね、もっと細かくこう、誰々がこうしたら、このシチュエーションでは、まあ、勝てたんじゃないかみたいな、この前のなんか、岩からセンターと森を押さえて残りサニガビに行けばみたいなことを書いてたりとか、やっぱりこういう書くとき、その反省をするときに気をつけないといけないのは、まあ一つとしては、 こうすべきだったここがダメだったみたいなそういうマイナス的なことばっか書かないようにまあ結構こうプラスな要素もちゃんと書いていかないと記憶力とかなんかチームの雰囲気とかそういう面も変わってくると思うのでそういうプラスな面でしっかり書けるとか書くっていうのはちょっと 気をつけてたかなそのまあしるときもそうだね味方に伝えるときもそうで必要なときはちょっと画像を使ったりとかちょっとこれはかなり、えー、汚いドキュメントなんだけどあと、えー、サーチのまあこういうまあこれ画像だけだねまあサーチのポジションだったり作戦だったりとかね写真撮ったりとか、えーまあ、そういうのも作りましたねちなみにコーチだったストーリークはねこういうねあのクイズ形式のねドキュメントも作ってきたりもうやっぱ天才 天才だったね。あのね、まあ、ストリカ、すごいいい大学行ってて、頭めちゃくちゃいいんですよ。海外のその COD プロ、まあ他のプロはわかんないんだけど、海外の COD プロね、やっぱね、結構高学歴多いですね。すんごいいい大学行ってる選手が結構いる。まあっていうのもね、そのアメリカってやっぱりあんなね、こうゲームをね、がっつりやってる時間があるというか、そういう過程ってそもそもやっぱお金持ちが多いんですよね、向こうだとね、どうしても。まあそうなってくると必然的になんか結構いい大学行ってたりとか、まあ、ね、家がお金持ちで、 結結構構高学歴な選手は結構いたりします、まあ、こういうの見てると僕もねもっと勉強頑張っておいた方が良かったなって思いますね。本当あの勉強も頑張りましょう。特に英語とかね、えー、めちゃくちゃ頑張った方がいいと思います。これはねあの BOCW シーズンのやつなんだけど COD のマップ上でこ う, こう自由にねこのプレイヤーを動かして作戦会議ができるアプリみたいなのも使ってましたね。でこういうの使って分かりやすくちょっと作戦とかで海外大会はこんなポジションで見てたよとかでこういうパターン使った方が ね、あの、強いんじゃないか、みたいなのも話したり。これはね、あの、サーチの作戦だと思うんだけど、このなんか、守りの形は一つ、こういう形をね、こういう配置にして、で、この一番の人はここに入ると、こういう視点で、えー、まあ、敵を待ち伏せできるよ、みたいな画像を貼ったりしてますね、これは。他も全部これ、サーチの多分、初動の形とかね、作戦とか、そういうやつかな、うん、A、A3、B1 攻めみたいな。 ね、あの画像を作ったりしてますね。まあこれをチーム会議の時に共有するんだけど、僕はね、その当時、そのイン IGL だね、インゲームリーダーやってて、まあこういう作戦類は全部頭にぶち込んで、で、その試合中に指示を出すっていうことをしてました。だけどまあ自分で考えてドキュメント作ってるからなんか暗記するっていうよりは、もうなんだろう、自分で考えてたやつだからもう そ, そもそも覚えてるって感じなんだけど、 暗記する必要はなかったんだけど。だからやっぱこういう自分で作成するっていうのはすごく頭に入ることだと思う。まあここで僕の失敗談というか先輩からのお言葉として、まあ当時これを僕を全部一人でやってたんですよ。作戦考えたりとかはっていうのはね。まあ IGL だからっていうので考えてたんだけど、まあモダンフェアシーズン当時僕一人で抱え込みすぎてね、ちょっとうつ病になっちゃったんですよね。あのちょっと精神やられちゃったんですよ。で本当のね、理想的な形としては、もうチーム全員一人一人が まあ小さい IGL。一人一人が指示出しをしっかりできて、作戦もよく考えられてっていうチームが理想的なんだけど。アメリカチームとか本当そんな感じなんだよね。全員が小さい IGL。まあそれってすごく難しいんですけど、なでもそういう形を取れたら、本当に強いチームになる。やっぱりこう、試合中は本当ね、数秒しか時間がないから、瞬時にこう同じことができないといけないんだけど、まあ4、5人。まあ FPS 大体4、5人なんですけど、 まあ、4, 人まあ全員違う頭じゃないですか考え方も違う人間だからそれをねこういかに同じ答えに近づけていくか瞬時に同じ答えにするかっていうところが大事になってくるから、まあ、全員が小さいリーダーになることが一番理想だけど、まあ、難しいと思うからまあ1人、まあ、せめて2人とか。 ね、サブリーダー的な人がね、えー、いるといいと思います。もう一つやってたことはね、そのディスコードとかの、あの、画面共有を使って、そのチームに伝えるっていうこと、チーム会議をするっていうのもしてました。まあ、画面共有だと、こう、リアル、リアルタイムでマウスとか動かせるから、この人はこういった場合どう思うみたいなのを、こう、リアルタイムでね、 えー、全部聞 け, 聞けたりとか動かせたりす る, するからね。ドキュメントだけでは伝わりにくいミニマムな作戦とかね。まあそういうのは、こう、画面共有を使って話す。あとは、こう、他のチームメイトと考え方がかなり違った場合とか。あの、さっき話した通り、FPS プレイヤーは当んね、ゲームばっかりしてきてるんで、あのー、グループディスカッションというか、<笑>コミュニケーションがマジで下手くそな人は本当多いんですよ。だから画面共有をして、通話をして、分かりやすく、相手の考えも尊重しつつ、 え、チーム会議をするっていうね。まあ普通にコミュニケーションできる人からしたら当たり前のようなことかもしれないんだけど、まあ僕もそうなんだけどね、PS でゲームばっかやってきた人はね、コミュニケーションがすごく難しいんですよね。僕もね、昔はね、その、僕、俺が正しいお前の考えは間違ってるみたいな、 時時ももももああっっったたたたしししダメななななことばっかかかりりり指摘してねね結局改善点がいまいいままちち見つみそんん僕ろだからね、選手時代振り返ると、もっと僕が早くね、人間として成長してればよかったなーって、本当に、本当にマジで思う。というわけで以上がね、その僕が現役時代にやっていた練習への取り組み方、コミュニケーションとドキュメント編って感じだね。まあ、もっと細かく喋れるし、まあ、個人レベルで気をつけたこととかね、もっとあるんだけど、まあ、それも喋っちゃうともう、 で動画の尺がとんでもない量になっちゃうから、というかもう、有料や。有料や、それは。<笑>ちょっと、有料コンテンツ並みになっちゃうから、まあ、YouTube ではこの辺にしとこうかな。まあ、いつか喋る機会があ来るかもしれないし、今はやってないけど、コーチング弟子にしてくださいみたいな人ももしかしたら来たら、まあ、そういうのも話したりするのかもしれません。えー、ちょっと俺もね、えー、これからの、まあ、e スポーツのプロ選手とか、えー、e スポーツの世界に入りたいよって人に、えー 伝われば嬉しいかなと思います。というわけで、えー、よかったら高評価ボタン、ぜひ、えー、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。